皆さん、こんにちは、ポリナです。で、今日ですね、なんと、なんと、今日ですね、今、こちらにいるんですね、元宿でございます。はい。今回は正しい場所に泳ぎに来ましたね。で、あ、なんと、なんと、いい天気じゃないですか。今日は実は、もしかして、その梅、梅雨、梅雨、 明けじゃないのかしらね天気予報によって今日はあまり良くない天気なはずだったんだけどまあ実際にね実際にすごく気持ちいい天気になってしまいましたやっとやっとね今日はねやっと待つって感じじゃじゃん ゅうのビーチですね、まあ。人は泳ぐことができます。大丈夫ですね。その向こうですね、ワインドサーフィングをやってる人もいるらしいよね。すごいですね。じゃあちょっと潜ってみましょうか。で、今日ですね、カメラがなくて、その。 だけ思ってますで、携帯はですね、時には音がなくなるので、結局何か道具を作るかどうかわからないけどね。でも、まあね、やってみればいいですね。やはり違うですね、ここの広さはね。でも砂浜じゃないです。水の温度も、 まあなかなかいけると思います普通の日本人だったよねああでも今はないけど泳いだ人がいたちゃんといたねえう<笑>わ<ー><笑>おおなんかまたは魚も泳ぐんですね<笑> はい、いこういう感じですで、向こうですね富士山が見えてでまたはこう口あ っ, ってこうこうですねそこは船があるその観 光, 観光客が乗れる船なはずなんですけど、まあ、この時期はねちょっと動いてるかどうかまだ分からないけど多分多分ないね今日はずっと そこにいたね。<笑>じゃあ、準備がいいのかしら。一二三。<笑><笑>はい、こういう感じです。<笑> <笑>片手片手で泳ぐのは難しい<笑><笑><笑> 確かにもっと深い場所があればちょっと歩きます<笑>ねえこれからちょっとチャレンジしてみたいですそこはちょっと何か島とか島かな メガネがないから何も見えないしようみたいなものがあってそこまでちょっと泳いでみたいなとは思います。うん、大丈夫すごい私も行ってみよう<笑> 痛いですね、あんまりメモがないかもしれないで今のところ音もなんか音のトラブルも出てくるかもしれないがまあなんとかなる<笑><笑><笑><笑><笑>ええー<笑><どう><笑><笑><笑><笑><笑> 面白い場所に近づいてきましたやはり片手で泳ぐのはそんなに簡単なものじゃないけど で, も, でもまあもう少し これはなんと階段飛び階段というか簡単に登れる橋があるよ。よーし、成功。<笑>まあほとんど。止めて。よーし、成功。<笑>こういう感じで<笑>。 <笑>はい、こういう感じで参りました。<笑> その後ろにいる山ですね、富士山じゃないですよ、私は。そのいい最初は言 い, い間違ったのかな。で、富士山はちょっとここから見えないんです。で、こちらはモト ス, クモトスクなんですが、で、富士山はちょっとぐるぐる回ると、ちょっとすごい景色があるんですけど、そのは何、何ビーチを泳げる場所なんですが、なんかちょっと違います、富士山景色が通らないんだけど、まあ。 それにしてもすごく気持ちい い, い, い感じで、でここはね、ブラムブラムブラムブラム、ねなんかなんかピシャーって走ったらモグールみたいな感じで、でもねなんか聞きたいだけで多分多分あ何も映ってないと思う。<笑> そののどううなるのでしょうか、ま音は届けるかどうかですねでも今一応一応やってみるかなと思いましたで本日も見ていただいた方心からありがたいですありがとうございます<笑>また会いましょうパカパカパカパカパカパカ なるほど。